皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月22日。今日は、バージョン 6.1 の、ドルワーム王国のメインストーリーをやっていました。旅の扉が便利になって、本当に助かるのですが、少し寂しい面もあります。というか、ある種の弊害になっているんじゃないかと思えるくらいです。例えば、旅の扉をフル活用した場合、こういう期間限定セリフをガンガン見逃すことになります。 ドラクエ10のメインディッシュはストーリーだと主張する人たちにとって、こういうのは全部見ておきたいものなのです。もちろん、そうではない人たちは、ガンガンスルーしてもらっても大丈夫です。でも、メインストーリーを楽しむなら、こういう NPC のセリフも少しは見てほしいなぁと、というような主張をする人たちのことを何と呼ぶかご存知でしょうかそうです。老害です。以後気をつけます。 というわけで、ドルワーム王国のメインストーリーも終わりました。ジュレット、アズラン、ドルワームのメインストーリーに共通して感じたことがあります。それは、歴史を知ること。歴史を正しく伝えること。歴史修正主義を許さないこと。この3つを守らないと悲劇が起きる。バージョン 6.1 のメインストーリーは、こういうことなのかなと勝手に思ったりしました。個人の感想です。というわけで、本日の動画は以上で終了です。